令和2年10月16日阿蘇市立浪野小学校で生き生き芸術教室が開かれ児童たちが演劇ワークショップに参加しましたこれは熊本県の生き生き芸術体験教室事業を活用して熊本を中心に活躍する劇団キララのメンバーらが講師として招かれ演劇の世界を体験してもらうことで 想像力や表現力を育んでもらおうと1年生から6年生までの44名の児童が参加しましたワークショップでは見えない大縄を想像してみんなで大縄跳びをしたり探検隊になってジャングルを進むアドリブの演技に挑戦したりと子どもたちは生き生きと目を輝かせながら体を動かしていましたお芝居をするようになって 間違うとか引っかかるは関係なくて、今みたいに暑いとことか、涼しいとことか、想像すると間違っても伝わるまた、動物になりきり、卵からかえって自由に動き回る場面では、一人一人が想像を膨らませながら、大きく体を使って表現していて、演劇の世界に触れる貴重な体験となりました。